皆さんこんにちは星座写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之ですここ最近重めのチュートリアルがちょっと続いてしまったので今日はちょっと軽めのタイムラプスチップスというか、えー、情報をお届けしたいなと思います、えー、この動画を通じてですね、ホーリーグレイル撮影のことを知った人って結構多いんじゃないかなと思いますホーリーグレイル撮影っていうのは、えー、昼間から夕方星空 もしくはその逆ですね、えー、星空から始まって朝焼け昼間っていう。その一連の露出変化の激しい時間の流れを、えー、滑らかに表現するというのがホーリーグレイル撮影です。あのー、今までですね。こういう風にいろいろ動画を作ってます。まあ、そのオートでやる人はまあ、カメラのオートでやる人はニコンの z。 を使った方がいいですよとかその他のメーカーを使っている人はこうやってマニュアルで撮影をしてそれを後でタイムラプス用の専用のソフトウェアに取り込んで露出平滑化をかけれますよというふうにお話ししますホーリーグレイルできるできないだったら結構できるカメラ多いんですけどもやっぱりフリッカーが出ちゃうんですよねパチパチパチパチパチっていう明滅現象が出ちゃうんですよホワイトバランスが変わったりとかあと露出がこう、えー 小刻みにこう明るるくくなったり暗くなっっったたりり暗ていうのが変化するそれが結構ね見 て,、えー、見てて疲れてしまうので、まあ、それを滑らかに表現するのは結構難しいということで私の著書のタイムラプス撮影の教科書でもですねご紹介してますけども、えー、皆さんその辺切磋琢磨して練習されてるんじゃないかなと思いますホーリーグレール撮影って要はそのマジックアワーの時間帯が被るわけですよ夕暮れ朝焼けの時間帯さてその時に 皆さんはどの方角にカメラを動きますか今日は、えー、その話をしたいと思いますそれでは行ってみましょうまあ一言でマジックアワーの撮影といってもですね えー、日ので日の入りの時間帯の前後30分もしくは前後1時間ぐらいの時間帯で起こるグラデーションの変化ですよね青から赤そして夜になるもしくは逆夜から赤になってオレンジ え雲が出てればピンク色になったりもします<音楽>そんな、えー、劇的な美しい空のグラデーションが撮影できる時間帯なんですけどやっぱり。 みんなな日日の出日のの出入りなので太陽の方角を向きますよね太陽がこれから昇ってくるところ太陽がこれから沈む方向に向きます、えー、そのあったその太陽の周りに見えるそのグラデーションがマジックアワーになるわけですけどもそれとは反対側にもう一個のグラデーションが起こってるんですよこれビーナスベルトっていう風に言われます地球があって、まあ、こう太陽が沈んでくわけじゃないですか。 でそうすると太陽が地球、まあ、私たちが立っているところから平水平線地平線ですよねそこから下に行くと地球の裏側に行くとその地球の影の上の方にうっすらとできるピンク色のグラデーションこれがヴィーナスベルトっていうふうに言われています。でこの 地球の影がどんどんどんどん大きくなってビーナスベルトがなくなっていって星が出てくるっていう状況になるんですけどもえマジックアワーその太陽が見えてる方向を撮るとまあこういう感じですよね。でえ反対側ビーナスベルトを見るとこういう感じです。 はい、どっちも美しいですよねだからもしカメラを2台持っている方はですね東側を撮りつつ同時に反対側西側も撮った方がいいっていうことです太陽が沈む方向とは反対側の方向が、えー、より濃くビーナスベルトが出ます。まあ、もっとと広くく言うと太陽が沈んでいく 方方角とはは違う方向はですね広範囲にはだってヴィーナスベルトが発生するんですけども結構ね標高の高いところから撮影したりするときは割とヴィーナスベルト地平線がこうスッキリ見えてますからヴィーナスベルトがすごく、えー、撮影しやすいっていうことになります私がホーリーグレール撮影をするときはやっぱり夜にどうやってストーリーをつなげるかっていうのがやっぱ大事だなって思ってて。えー、とホーリー、えー、と マジックアワーが消えて天の川がブワーなのかもしくは反対側天の川が沈んでビーナスベルトがブワーなのかみたいな感じ で, でこのですねヴィーナスベルトがこう上ってくる時のこう日陰のねこう動きふわーっていう地球の影がこう夜の帳が降りるとか上がるとか言いますけどねおしゃれな言い方で。そのねえ時間を タイムラプスで表現できるっていうのが非常にかっこいいんですよ。ただ、これやっぱり結構タフな撮影で、えー、撮影時間が長いです。だいたい3時間ぐらい最低かかりますよね。だから、あのー、その時、私の場合はその3時間を一連の流れで一台のカメラで撮りつつ。 えー、反対側もう一台のカメラの方はそはピーナースベルトとかマジックアワーとかの時間帯だけを結構3秒大きいのインターバルでバシャシャシャって撮っていくような感じで撮影します、まあ、その時にフィルターを使って明るさの気度を整えるんですけどね まあ、そんな感じでですねえ、今日はマジックアウトビヴィーナスベルトの紹介でございました。今日さっぱりしてるんでしょ。<笑>まあこういうね、軽めのネタもちょっと提供していきつつ、今後はえー動画作っていきたいなと思います。それでは今日はここまでにしましょう。えー、さよならバイバイしたっけね。バイバイ。